34種類の桜切り紙を型紙をダウンロードして作ってみましょうまずコメント欄の URL から型紙をダウンロードし A3 サイズにプリントアウトしますそれを点線を挟む2本の実線で切り分けておきます用意するものは切り取った型紙1枚と折り紙クリップ ホッチキスハサミです22番の型紙で作ってみましょうまず型紙を点線で半分に折ります次に折り紙を半分に折りそれをさらに半分に折って真ん中のところに折り目を入れておきます折り目に型紙の先を合わせクリップで留めます中心をしっかり押さえ 型紙の線に合わせて折りますこれを裏返して同じように中心を押さえまた型紙の線に合わせて折りますクリップを取って型紙を外しもう一度裏返して最初の折り目にぴったり重なるように折ります折り紙を外しておいた型紙でぴったりと挟みます 花びらの外側の部分を止めます。裏側も止まっていることを確認してください。ホッチキスで止めていない真ん中の部分から切っていきます。切りにくい場合は裏返して切ってください。次に外回りのホッチキスで止めた部分を切り落として広げると出来上がりです。 次は9番でやってみましょう。形は違っても折り方は同じです。まず半分に折って、次は折り紙を半分に、そうして真ん中に折り目をつけて、折り目に先が合うように、ぴったりと重ねたらクリップで留めます。中心を押さえながら、 型紙に沿って折ります裏返してもう一度型紙に沿って折ります型紙を外してぴったり重なるように折ったら型紙を広げて折り紙を挟み込みホッチキスで留めます9番の場合は花びらの中が広く開いているのでここをホッチキスで留めますあとはホッチキスで留めていないところから切っていきます 最後にホッチキスで留めているこの部分を切り落として広げます。4番のように半分に折った時中でつながっているような形を切るときは折り目からハサミを入れて切り取ります。 開くと一枚の花びらの左右に穴が開いているように見えます19番のような形は両端のまっすぐなところを細く切り落とします開くと真ん中からおしべが放射状に伸びたような形になります 33番は真ん中が小さな桜の形になっています。切り取った部分も開いて飾りに使いましょう。全部で34種類の型紙がありますが、どの型紙も同じように折ったり切ったりすると形の違う桜切り紙ができます。1番から順に型紙と切り取った形をご紹介します。 お好きな形を選んで作ってください。また型紙をプリントアウトやダウンロードすることができない場合は「桜切り紙」の折り方の動画がありますのでそちらを参考にして折った後、一時停止をして型紙の折り線をまねて切り紙を作ってみてください。他にもいろいろな切り方ができますので型紙をアレンジしてお楽しみください。